きますんあれってなんだろうすごい速いすごい速いゾンビだ仕方ない俺れうか かわせたこれにな、うんうんうん、早すぎて、やっぱりかわせちゃったか、うん、ならば、広範囲に攻撃できるこれだ、うんうんうん、ごめんなさいあいつの動きが止めるなさらさに呪文だ 水、血、風は。よし、呼吸止めたぞ。今のうちに最後のパワーアップだ。 よっしゃー今回はなかなか手強かったさて遊びに行こうと。